はい、今回はバンダイから発売された歴代のミレニアムゴジラのレビューをしてみようかなと思います、はいえー、まずはこれですね、えー、まずはこのゴジラ2000が出た頃ですね、えー、その頃はまだあの東方怪獣シリーズっていう感じで、あのー、いろいろ、あのー、前のそふびが ちょっとちっちゃいサイズで出始めてたんですけれどもその時期にちょうどゴジラ2000が上映されたんですねその時に G16 ということで他のゴジラアイランドとかそのゴジラシリーズの祖父母たちと同じシリーズの中として発売されてきましたこれは。 でかなりかっこいいんですね、これ。あのやっぱミレゴジのこの紫の背びれとかがちゃんと表現されているし、あとこの特徴的な顔っていうのもかなり出てる感じですね。で、これが、えー、普通常版あのこう、おもちゃ屋さんとかデパートとか売ってたやつですね。で、こっちが、えー、劇場版ですね。もう見ての通り劇場限定って書いてある。 ですけれども中身は、えー、タグは一緒なんですけれども、まあ、ステッカーがこう書いてあるのとあステッカーがあるの値段も当時の値段もついてるで、えー、っとこの、えー、なそうだなフィギュア自体がこう透明感があって中にこのオ レ, ンジオレンジっぽいものがあってでちょっとラメがでででって入ってるのが。 特徴ですこれも結構劇場版限定とは劇場限定とは書いてあったんですけれども結構劇場では結構入手がどこでもできた記憶がありますでこちらがあの何度でもあの結構なんか前の動画でも出てたものなのでこれちょっと省略しますでまあこれがあのゴジラ2000の時、えー、発売されたフィギュアたちでございました はいで、この次が、えーと「ゴジラ VS メガギラス」の時に発売された、えー、フィギュアたちですねまずはこの劇場限定版の、えー、ゴジラですね、えー、型はもう前のミレゴジと一緒なんですけれども、まあ、塗装がだいぶあのー、なんだろうオレンジのコントラストが美しいものと。 なっておりますですねでこちらが、えー、とシネタウン岐阜で発売された、まあ、オープン記念で発売された、えー、パールゴジラと言われてるものですね。あのー、これもかなりレアなもので、あのーなんだあのー、入手困難なものとなっております。 光に当てるとだいぶあのキラキラ度がすごい美しく見とれてしまいますね。で、一番後ろにあるのが、これがあの、ゴジラ VS メガギラスセットに出てくる、えー、このゴジラですね。で、まあ、違いとしては、この前登場したこの先ほどご案内したこの ミレゴジのこのパープル、えー、紫の背びれが今度は透明の背びれでちょっとオレンジがかったもの塗装になっているというちょっとこっと似てるのかなでも、えー、体は体はこのミレゴジのままですね で こ, こちらが2016年に発売されたムービーモンスターシリーズのミレゴジとなっておりますでこれはまあオリジナルと比べるとちょっと大きさが小さい感じですね型 は, は一緒なんですけれどもちょっと大きさがちっちゃめ となっております「さよなら日劇ラストショーバージョン」となっております。これが2018年かなそうです、ね、あの有楽町にあるあの映画館に、えー、行ってわざわざ行って並んで買った記憶があります。でこれも、えー、これのと同じ大きさの、えー、今度は、えー、オレンジの透明版みたいな感じになってます。 でこちらが、えー、っとゴジラストアで販売してたやつですねミレニアムゴジラ熱線放射バージョンですねでこちらに関しては、えー、っとなんかちょっとメタリックな塗装になっておりまして、えー、全体的に、うん、なんかとっても神々しい感じになっておりますでこの ミレゴジだけなんかなメタリックブルーの感じの背びれがすごいかっこいい仕上がりとなっておりますはいこんな感じで今日はミレゴジだけをえいろいろレビューしてみました緑色のゴジラが欲しいんですけれどもまだなかなか入手ができておりませんうんがえー、まあちょっと揃ったら インスタとかでもあげたいなと思います。はい、以上です。ご視聴いただきありがとうございました。